イデン君の足元にあるのはパイプやケーキをメンテナンスするためのハッチだハッチに向かってアクションボタンを押せば開けることができる中を確認してみろ何かが入っているかもしれん最後の C4 を解体したセンサーに映るものはもうない よしよくやったライデン先を越されたな俺の方はまだ一つ残っているスティレマンの方は間違いない無臭のオンだしかもすごい量だシェルワンにもあると思うかあるおそらく A 客テーブルのどこか確かかこの客テーブを破壊するとシェルツーはほぼ壊滅するシェルツーが沈むということかいやすぐには沈まんこの客が破壊されてもまだ5客残っている ただしシェルワンも同時に爆発すればそうはいかないビッグシェルは微妙な均衡で姿勢を保っているシェルワンも爆破されれば自重を支えきれなくなり自戒するどうすればいい無臭の心音も探知できるセンサーがある中性子後方散乱装置と水素爆発物探知機を併用したものだそんなもの持ってきたのかああ貯蔵庫の中で調整しておいた使えるのかここで試した確かに反応する ただしレーダースクリーンではなく音で知らせる仕組みだ音音の感覚だ短くなるほど接近していることを意味するわかった私のいた貯蔵庫にもう一式ある取りに行ってくれライデンそっちは頼んだぞもう少し調べて冷却できるかどうか試してみるそれまでは手を出すなわかった連絡を待つ ステリマンセンサー B を入手したそうか A 客テーブに向かってくれ無臭爆弾はどうなった目の前にあるがまだ近づいてはいないプリスキンの方はどうだもう少し待ってくれ今最後の客に到着した敵兵が邪魔だ先に排除するステリマン厄介そうなのかあ少し妙だ起爆装置が作動していない何だがセンサーは生きているこれはこちらプリスキン最後の C4 を発見したまさか 今から凍結するこれでフリスキン待てんやはりどうした起爆装置が動き出したカウントダウンしているどういうことだ通常の C4 爆弾の信号が全て消えたらこちらの爆弾が起動する仕掛けになっていたんだライデンシェルワンの爆弾も起動しているはずだ間違いない急いでくれ残りカウントは400秒だ400秒ライデン急げ テー部に急ぐんだ ライゼンプリスキンいいかよく聞いてくれどうしたまずった何があったハットマンにやられた距離だマイクロ波だマイクロ波2メートル以内に近づくと感知する私の教えていないトラップださっきの仕掛けといいこのトラップといい爆弾の技術に関する限り奴は私を超えたな だがおやじさん逃げろいやあと30秒もないそんなバカなブリスキン H 極からなるべく離れろおやじさんライゼン近づいてはダメだ冷却スプレーは離れた位置から噴射するんだ俺にできるのかお前ならできるいや、無理だ大丈夫やるんだお前ならできる 爆弾を解体したよくやったライデン大きな犠牲を払ったああ大佐爆発の影響は汚染海水を巡らせる経路が破壊されたらしいシェル2の中央塔が浸水しているそれと油膜に引火して海面が炎上している有毒物質の発生は今のところは心配ないようだビッグシェルは姿勢維持できるのか大丈夫だシェル1には影響はないとにかく爆弾の脅威は去った次の指示は大統領の救出に向かってくれ とりあえずそこから上に戻るんだ了解大前爆弾の強制除去に対する報復があった何人質が一名殺害された奴ら屋上でこれ見よがしに頭を撃ち抜いてみせたよ衛星がはっきり捉えたクソ今後一時間ごとに一名ずつだそうだどうすればいい俺はそのまま任務を続行しろ大統領救出が優先だ他の人質は 最優先はジョンソン大統領だ人質に優先もクソもないジャック冷静になってあなたの気持ちは分かるわでもあなた一人では人質全員を救出なんてできない俺一人ではなあの男に期待しているのか無線は通じないようだが俺一人では任務遂行は無理だあの男はシミュレーションには入っていないあの男はファクターには入っていないのだ大佐 何だって君の任務はあくまでも単独作戦行動シールズの再突にはないのかまだ目処も立っていない我々は待つしかできない君だけが頼りなんだ分かったライデン大統領の救出に向かってくれまず A 客上部に上がるんだ お前を殺すマズ、ま、いあの男じゃない い, いえ面白そうお前地獄を見たことがあるよねお前なら 私を殺せるかも私はフォーチュ戦場で幸運を使い果たす女そして死を拒絶された女さあ私を殺して何してるの私を殺しなさいライデンファットマンからこちらに直接連絡がある パットマンかああヘリポートにまた仕掛けたらしいライデン君を指定してきている何スティルマンが亡くなって次のターゲットは君らしいなぜ俺なんだわからんこっちはそれどころじゃないぞすでにタイマーが起動しているなんてこったあとどのぐらいだカウントを表示するあと400カウントだここを破壊する気はないデッドセルの目的と奴の目的はすでに違うようだ応援はダメだ今からでは時間がない爆弾はどっちのタイプだ そこまでのヒントはもらえなかったクイーン俺が変わろうどうしてバットマンが暴走している本当にここを沈めるつもりそうらしい このままでは計画が水の泡だでもどうしてさあな奴ツはただの爆弾魔になり下がったようだもう思想も理念もないジャクソン隊長への忠誠も分かった脱落者は私の手で始末するあの男じゃなかったそのようだ少しは期待したのクイーンは殺せなかったか もうしでは俺の好きなようにするあじゃ あ, あとでば今だ 死ぬべきはこの私なのになぜ私だけが死ねないまた一人になったまた私は死ねなかったまだ生きろというの父さんいつまで生きればいいの 私を楽にしてくれると思っていたしかしお前に私は殺せない はない俺は一度死んだ男<笑>死にはしない。 そうか時間通りだなパンクチャルなやつは嫌いではないレッドセル俺はファットマンこの世界で最高で最高の音だ聞こえるかこのリズム時の鼓動だ生命の鼓動でもあるいいだろうこの音俺は子供の頃から時計売り場が好きだった は限られている爆弾は時を刻むそして爆弾だけが正確にその終焉を教えてくれる貴様間に合ってよかったなパーティーはこれからだ<音声><音声><音声>いい味だステルマンに乾杯ってところだな ビッグシェルを爆破してしまえばお前たちの要求は課題られないぞ要求何のことだ現金300億ドル<笑><笑>そういうことか何を言ってる<笑>何いずれ分かるまあ奴らが何を目論むうと俺の知ったことではない俺の望みはただ 爆弾界で伝説になること馬鹿だから誰もお前のことなど取り上げないいや俺は確実に歴史に残るステルマンをも超えた男としてな奴らに協力した理由はそれだけだお前はステルマンを超えてたといない何お前は彼の精神を受け継いでいない<笑>何がおかしいそんなものは死んだよ半年前にな半年前 デッドセルが壊滅したそうだあの地獄の中でくだらん者は全て死んだそして俺は自由になったそうでなければたどり着けない事件というものがある今の俺こそ爆弾界のトップにふさわしいお前はただの犯罪者だ犯罪者として語り伝えられる、ええ、俺はアーティストだ俺だから粗暴な軍人は嫌いだ あ, あ、時間だそろそろパーティーを始めよういいか俺が爆弾を仕掛けるセットしてから数十秒で爆発する爆破されたくなければお前が爆弾を処理しろ笑うどには服着たるよし行くぞ はぁはぁはぁ俺のスーツがなんてこったもうパーティーには来ていけないんパーティーは終わったまだ終わっちゃいない 何, 何をしたこれは何だ綺麗な手だろうこの繊細な指が芸術を作り出す答えろこれはここに仕掛けてある最大級の爆弾のスイッチだ無駄だ一度起動するとも 止はしないどこに仕掛けたどこだ の使命を笑う門には服着た大殿よくやった爆弾は全て除去できたようだな。 これでやつらの脅しは一つ無効になったあとははいさバットマンは要求のことを知らなかったようだが知らされていなかっただけではないのか彼は他のテロリストたちとは違う目的で動いていたようだしかしライデンまだ大統領をはじめ多くの人質がいる彼らの命がいまだ危険にさらされているのを忘れるな次の指示は大統領を救出するんだ手がかりがない中央党はまだ調べていないだろうそちらを待ってくれコールが入った 繋いでいいかいかや待てこちらの存在を知られてはまずい切るぞ若いの大丈夫かフリースキー無事だったのか何とかなしばらく気を失っていたらしいよく生きてたな仲間に助けられた仲間爆弾はどうなったああ解除したバットマンも含め全てそいつはいいニュースだシェルツーの様子はああこっちはひどい有様だ爆発した H 客がめちゃくちゃだ 有毒物質の発生は何ビッグシェルが爆発炎上すると大量の有毒物質がそんな話は聞いてないがえまあその心配はないようだだが爆発の衝撃で中央島が浸水している長くは持たないだろうな大統領や人質はいやシェル2にはいなかったおそらくシェル1だろう早く人質を退避させなければここからマンハッタンまで泳ぎきれる距離じゃない救命ボートみたいなものいや装備されていないようだ考えられないことだがな ヘリで脱出しかないそうだしかも人数制限付き情報によれば人質は30人ほどいるそうだ1回では無理だな往復するしかないヘリの操縦はできるのかいやしかしメカオタクの仲間を連れてきている信用できるやつだ後で紹介するプリスキー今ヘリポートだが敵のハリアが見えない出払っているようだ今のうちだなハリアに狙われたら終わりだ大統領わからないそっちは任せる 救出は大統領が優先だぞそれが俺たちの任務だお前のだろう勘違いするな何じゃあな試験は合格というところか彼だ名前などないぞお前と同じ お前がミスター、X、そう思い立てればそれでもいいここでは目につくついてこいお前もフォックスハウンドなの か, なのか敵でも味方でもな、ね、い 俺はラリルエロの死こちらの方が都合がいい都合人に聞かれる心配がないああなぜ俺に接触を情報供給を含めお前をサポートするように言われている誰になぜ正体を明かさないお前が知る必要はない必要あるかどうかは俺が決めるお前に判断する資格は与えられていない 代わりに知る必要があることを教えてやろう大統領の居場所だ何正確には大統領の居場所を知っている人間誰だエイムズというシークレットサービスだ今は人質と共に捕らえられているシークレットサービスそうだエイムズはシークレットサービスの中でも特別な地位がある 大統領のものと同じ用人用ナノマシンが注入されていて近くにいれば相互に体内通信が可能だなぜ俺にそんなことを教える同じ言葉を何度言わせる気だ俺がお前を信じなければならない理由もないと思うが無論だしかしお前は信じざるを得ないそうだろう他に手がかりがあるのか人質はどこにいる<笑> 人質はすべてシェルワンの中央とリーワンのホールに集められている。エームズのそこだその男の特徴は男とは限らない。女かもしれない。俺も会ったことはない。それでどうやって探せと言うんだ聞こえるはずだ聞こえるエームズは心臓にペースメーカーを埋め込んでいる鼓動ーにペースメーカーの音が混じるはずだ一人一人の胸に耳を当てろといやそれでは聞こえない。見張りにも見つかるだろう。どうしろと言うんだ 指向性マイクを使い中央塔のどこかにあるはずだこれを使いセキュリティカードだセキュリティレベル2の扉が開く中央塔にも入れるこのカードはパンという人体通電技術を使っているそれと注意しろシェルワン中央塔はビッグシェルの中で最も見解が重要だその格好では近づけない これを着るんだテロリストの服装エレベーターに乗る際にはカメラによるチェックがあるこれを着ていないとまず通れない変装をしろと中央島と外周部に詰めている兵士は兵装を区別しているその格好で騙せるエリアは限定されるさらに服装だけではヤツらの目をごまかせない武器のことか AK が必要だ 奴らは AN94 を持っていた中央党に配備されている兵士が AK を装備している AK74U を手にしていないと正体がバレるということか AK の方は自分で調達しろそれとまだあるのかホールに入るには網膜パターンのチェックがあるバイオメトリックスそうだこっちは真似することはできん 実際の兵士でなければ認識しない急いだ方がいいぞ奴らには核がある核奴ら核兵器を持ち込んでいるのかお前はおかしいと思わなかったのか大統領を人質に取っているとはいえなぜ奴らはここにとどまっているのか逃げ場のないこの孤島に脱出手段も用意せずたとえ奴らが核兵器を持ち込んだとしても核弾頭には安全装置が組み込まれているはずだ被爆コード入力式のそれも奴らが手に入れている お前も見たはずだ海軍大佐の切られた手錠その先に繋がっていたのが騎馬コードの入力装置ブラックケースだったそれはすでに奴らの手中にあるなぜここにブラックケースを持ち込んだんだただの除染プラントに答えは簡単だビッグシェルは除染プラントなどではないからだよ何核も奴らが持ち込んだのではない 初めからここにあるものだそう全ては偽装偽装一体何のここにはメタルギアがあるメタルギアがそうあのシャドウモセス件元でおけになった各搭載二速歩行戦車その改良型がここで開発されているどういうこと<笑>あとはエイムズを聞くんだがこれは 持ってそうてはないコントローラーの振動をオンにしておけるおい携帯なんて何に使う<笑>大佐今の男は何者だ我々の仲間ではない違ううちにあんな隊員はいないこのビッグシェルに新型メタルギアがあると言っていたが初耳だ大佐俺に何を隠しているいや隠し事などしていない全て話している それは大佐の知っている全てかそれとも俺に話していいと許可されたことの全てかバカなことを言うなライデンメタルギアについてはこちらでも調べてみる君はエイムズに接触してくれあの男の言うことを信じろと他に大統領につながる手がかりがない以上今は他に方法がないメタルギアのことも含めて情報を得るんだそれが指令かそうだ敵兵士に変装してシェルワン中央島に潜入しろ了解 AK を手に入れたようだな敵の野戦服を着て AK を装備すれば敵兵士に変装できるだろう覚えておくべきなのは AK を装備しているのはシェルワン中央島の連中だけだということだ他の奴らはロシア陸軍の正式ライフル AN94 を装備しているつまりシェルワン中央島以外では AK を使った変装は通用しないということだ忘れるなよ ジャックちょっといいローズ頼まれていたスネークの遺体の調査だけどどうだったスネークの墓を見つけたそれで遺体はスネークの墓を掘り起こして DNA 鑑定をしたわ結果は右腕が欠損していたもののソリッドスネークに間違いなかった彼はすでに死んでいる<笑>となると今回のテロリストはスネークを語る偽物そうかどうしたのがっかりしたようだけどいや 伝説の男に会えるかもしれないとどこかで期待していたそうねでも彼は今回の主犯ではないライデン大統領の手がかりを追うんだテロリストに化けて中央島に潜入しろエイムズを探すんだ 網膜パターンを照合しました。どうぞお入りください。動くな。網膜パターンを照合しました。どうぞお入りください。 ライデンそこに囚らわれている人質たちの中にエイムズがいるエイムズは心臓にペースメーカーをつけているらしい心音が違うはずだ指向性マイクを使って聞き分けろ心音を聞いてエイムズを特定したらマイクをその人質に向けたままアクションボタンを押して呼びかけるんだその人質が本当にエイムズだったら何らかの反応を示すはずもし間違ったら物音を聞きつけて敵がやってくるかもしれんな 場合によっては警備が強化されるかもしれんうかつに呼びかけない方が良さそうねエイムズにアクションボタンで呼びかけるのはその相手がエイムズだと確信できてからにしろもし間違えたら敵に見つかる前にマイクを AK に持ち替えてその場を離れた方がいいそこで敵に見つかったら退路を断たれた上に造園部隊を呼ばれるとても切り抜けることはできないだろう見つかったら終わりだ変装して敵の目を欺きながらエイムズを探すんだ いいなあんたがエイムスだあんたがエイムスだ な, たスだなそのままで聞くんだ俺は敵じゃない テロリストにバケて潜入しているいいかテープを外すサーグナ誰から私のことを忍者の格好をしたミスター x と名乗るなるほどこれを外してくれ私はリチャード・エイムズシークレットサービスだいや ラリール・レロンに派遣された君と同じだよ何、はい、大統領の居場所を知りたいんだろう時間がない手短に話すその前に体内通信に変えようナノマシン経由かそうだ声を出さずに会話できるその方が安全だ 聞こえるか大丈夫だあんた本当に大統領の居場所ああシェルツー中央棟の1階に移されたらしいシェルツー中央棟の1階今もそこにいるのかいや今は反応がないまさか他の人質のようにんシール10が突入した報復に人質が殺されただ何のことだ他の人質はともかく奴らは大統領を殺さないなぜそう言い切れるブラックケースだよ奴らが奪ってきた核兵器を解除するケースのことか そうだ奴らはブラックケースを奪っただがそれだけでは意味をなさないあのケースは最新ハイテク技術の推移を集めたものだ合衆国大統領の生体データを用いる暗号システムを採用している生体データ大統領体内のナノマシンから DNA 情報鼓動脳波血圧等を送信しそれを鍵とするが最新の超並列コンピューターを使っても破ることはできない 入力は脳波心拍数等が通常の状態でなければ無効になる薬物や脅迫で入力させることはできないつまり大統領本人が自分自身の意思で直接入力しなければ入力は認められない仕組みになっているその上入力後も一定時間ごとに ID 確認が義務付けられ確認が得られない場合コード入力は取り消されるだから奴らは大統領を殺さない少なくとも核を撃つまではないここには本当に核が 新型メタルギアがあるのか無論だブラックケースのシステムは核兵器の解除だけではなく新型メタルギア軌道の鍵も兼ねているなぜ海上除染施設にメタルギアが何も聞かされていないのか<笑>全て偽装だ原油汚染もその原因となったタンカーの沈没も何もかもなこのビッグシェルは新型メタルギア開発を行うために建造された今回の視察もその進捗を確かめるためのものだった どういういことなんだ待って見ろスネークのお出ましだぞあいつがそのマイクで盗聴してみろ金バットマンが死にました かまわん始末する手間が省けただけのことだなぜ我々を裏切ったと思いますさあもともと狂人の集まりだ何をしでかしても不思議ではない背後を調べさせます奴らの手先だったと念のためです例の侵入者のこともあります奴の兵装スニーキングスーツだった、ね、ええあのスーツについてはあなたの方が詳しい だがフォックスハウンドは4年前に解体されているやはり愛国者達かシェル2の被害は汚染海水の循環システムが破損しました組み上げた海水が溢れ出し中央島の仮想ブロックが浸水していますすぐにシェル1シェル2の連結通路を封鎖しろすでに通路にセムテックスと赤外線センサーを設置させましたあれへの影響はありません大統領は ブラックケースによるコード入力は終了しました1時間後に再度大統領本人の確認指示が出ますそれが終われば用済みですそれまでは生かしておけよ分かっています本体の起動はもうすぐですコード入力は終了していますあとはあの小娘がシステムを起動させるだけですいつもの手かいやいえ薬物で何もかも <笑>アウターエボン実現まであと少しかあのサイボーグ忍者は何者なのシャラシャシカ私は知らんあなたも今調べている仲間を疑うなおるが 信じろっていうのは親父を見殺しにしたあんたを二年前のことをまだ言うかシャドウモセス事件の回読んだわオルナよこの私を疑うのかあの忍者が私の部下でないことは確かに意味深だなセルゲイが生きている親父がいればあんたにまた従う必要はないオルナセルゲイは私の親友だった私たちを言ったら殺す セルゲイの娘よいいか私に自由は向けるな分かった後ろから撃つことにする<笑>仲間割れはよせ行くあてのないお前たちを拾ってやったんだお前たちがよそで非合法活動できる時勢ではないせいぜいウエットワークでもするしかないだろう決して裏切るな他に行くところはない 始まったかこのミニ腕だリキッドメに復讐しようとでもその腕の移植にいくらかかったと思ってるリオンにいる再移植の国際チームだぞフランス人など信用ならんおかしい活動が頻繁になってきている ししかしてあの男がオセロットここは任せたぞ私は例の侵入者に就くわかりましたキングあいつは本当にソリッドスネークなのかそう言っているなスネークは死んだのでは確かにソリッドスネークは死んだだが奴はここにいる生きていたのかあるいはもう一人かもう一人いや まさかなそれより奴らは何をコード入力は終わったと言っていたやはりあんたブラックケースは大統領が自分の意思で入力しなければならないと言ったなああでは大統領自身が奴らに手を貸しているということかそうなるが一体なぜ人形でいることに飽きたんだろうよ我々を裏切るとは愚かな人形 もう時間がないぞ奴らは必ず核を撃つその前に大統領核を撃つ要求のタイムリミットまではまだ時間があるぞ要求現金300億ドル何を言っている核攻撃は脅迫の手段などではないそれこそが奴らの目的だ大量虐殺かいや奴らは航空で核を使うつもりだ聞いたことがあるだろコンプトン効果やスカラー電磁波核爆発による電子機器の破壊かそうだ大気中で核爆発が起こると 5兆メガワットを超える強烈な電磁パルスが発生する電磁場の強さは数万ボルトパーメートルにもなり一般の電子機器は全て破壊される世界経済の中心が機能を停止すれば世界的な大恐慌に陥るいやそうではないデジタルの区別を断ち切りマンハッタンを解放区とすることそれが奴らの狙いだ<笑>サンズオブ・リバティとはよく言ったものだなサンズオブ・リバティ まずいオセロットが来る体内通信を解くぞ<音声>私のポケットを探れ早くセキュリティカードがレベル3までの扉が開くこれでシェル2への扉が開くはずだいいかヤらが核を撃つ前に大統領を何とかするんだ<音声> やつがエイケ k に持ち帰ろう何をしている私が頼んだんだよこのままでは苦しいんでね<笑>やはり DIA の偽装技術は二流だなの何のことだもうとぼける必要もない正体は分かっているエイムズ大佐 やつらは大統領が反逆を企んでいることを知っていただからお前を監視役に起こしたそういうことだろう<笑>残念だったな任務は失敗だラリルレロを出し抜くことはできんぞそれはどうかなどうした貴様はか お前どこのチームだ顔を見せろおい、こいつは誰だいえ、私のチームのものではありません。誰だ うん、やっと会えたな。 が死んだ心臓発作のようだったああ残念なことだだが大統領の居場所が分かったのでよしとしようここに新型メタルギアがあるのは確かなようだそうらしいな現在調査を行っている奴らの目的は核攻撃らしいぞ現金300億ドルではなく偽装だったとはな大佐一体何を隠してる何も隠してはおらん私も全てを知らされているわけではないのだ それらの件についてはあらゆる情報網を使って調査をするもう少し待ってくれ今問題なのは大統領だ奴らが行動入力を終了しメタルギアによる核発射の準備を整えていることは事実のようだ君は一刻も早く大統領のもとへ向かってほしいしかし大統領は奴らとエイムズの話によればなしかし奴らが大統領を始末しようとしていることも確かだ裏にはまだ何かある大統領本人に会って状況を確かめるんだ それに高度の再確認がなされればやつらは核を撃ついずれにせよその前に大統領の身柄を確保するしかないジャック私も大佐の言う通りだと思う今は大統領を分かった ライデン聞こえるかフリスキンか今までどこにちょっとした調べ物だ今 H 客にいるそっちの状況は大統領の手がかりを得たどこだシェル2の中央島の1階にいるらしいそうかこっちはひどいありさまだここからでは中央島へは回れない分かったこれからシェル2へ向かうシェル1シェル2連絡橋には赤外線センサーのトラップが仕掛けられている赤外線に触れるとセムテックスが爆発するぞああやつらが話しているのを聞いた 制御装置を狙撃して破壊するんだくれぐれもセムテックス本体を撃つんじゃないぞ破壊しなければならない装置は双眼鏡で見てみるといいこれがセムテックスこれが制御装置か ライデンいいものを手に入れたぞいいもの敵の火索火だ飛べるのか燃料も OK だ今からシェルワンへ向かうパリアはどうしたいやこっちのヘリポートにはいないよし今のうちだそっちへ降りる人質を頼む中央島に軟禁されてるクリスキー他に人質が囚らわれている場所を見つけたかいやそんな気配はなかったそうか人質は何人いた30名弱うち1名死亡した何人か怪我もしてる カサッカの貨物はどう頑張っても13人が限界だもう1機のカサッカは飛べないように細工をしておいた追跡されては困るからなそうか往復するしかないカサッカを操縦できるのか民間用の KA62 の経験パイロットがいるといっても VR 訓練だがな機体は軍用型の KA60 とほとんど同じだから問題なく操縦できるだろう準備完了だライデン俺の相棒を紹介するオタコンだオタコンいやライデン初めまして よろしく頼むよ敵だここにいるぞまずい来年後で話す大佐答えてくれフリスキンたちは何者なんだ君の考えていることなら分かるシャドウモセスにオタコンといえばハルエ・メリッヒ博士シャドウモセス事件での生存者ローズあの事件の後スネークとオタコンはテロリストとして指名手配された 反メタルギア団体彼らは世界中のメタルギアを破壊して回ったそして2年前そのビッグシェルが建造される理由を作ったスネークたちはテロリストではないジャックどうして彼らをかばうのこれまで任務を遂行して感じる使命感だけではスニーキングミッションは達成できない単にタフなだけではジャック大丈夫それ以上に崇高な何かそう的確な言葉が見当たらないが例えば 勇気や理想に裏付けされた強い意志が必要だ俺にも感じるんだシャドウモセスを救ったスネークはテロリストに表現はしないそれは定かではないが彼らは2年前タンカーと共に沈んだそしてスネークの遺体も回収されている遺体の DNA 検査も一致ジャックあなたの気持ちもわかるでもスネークは死んでるのだから彼がハルエ・メリヒ博士であるはずはないもう一つ確かなことがあるテロリストのリーダーもスネークではありえない 外国者たちの手先やはりどこかで会ったことがあるお前がボスか違う単なるボスではないビッグボスを超えるものソリッドスネーク違うそいつはスネークじない 兄弟呼ばわりされる覚えはない私を忘れたかスネークスネークアイデアに届けろ フッ兄弟私はリキッドとは違うああ Sbattelo! 大丈夫かそっちはどうなんだどうにか着陸したヘリは無事か修理の時間が必要だそうか大統領を頼むぞああちょっと何だあんたがスネークなのか死んだはずだ俺は死なんさまだやることがたくさんあるスネークあんたが伝説の傭兵として聞きたいことがある伝説伝説は人が作るものだ人が記憶し語り伝えるものだ俺は任務でここにいる 自らの意思ではないできれば今すぐにでもここから逃げたいなぜ再び戦場にライデンいいか俺の親友の言った言葉がある俺たちは政府や誰かの道具じゃない戦うことでしか自分を表現できなかったがいつも自分の意思で戦ってきたなぜ遺体の DNA 検査では あ, あれはリキッドの遺体だよ彼とスネークは DNA レベルでは全く同じリキッドの遺体そうさ 世間の目を欺くためのトリックある機関が冷凍保存してたのを盗み出したんだちょっと苦労したけどねそういうことだ君らは本当に NGO なのかああ僕らは民間の反メタルギア組織さどこにも属さないこの地球上からメタルギアを根絶するために動いているなぜそんな危険なことを4年前の俺もそう思っていたアラスカの平地で自分の殻に閉じこもって酔っ払っていた 僕らは伝える義務がある世間に子供達に何を我々人類の間違い過ちを記憶して伝える抗議するそのために生きる君らが未来を変えるそこまでうぬぼれてはいない君らとは草の根運動なんかじゃないテロに近いそうかもな僕らの組織フィランスロピーが情報を手に入れたんだここで新型メタルギア開発が行われていてテロリストがそれを襲撃しようとしているっていうねタレコミなんかとは違う 信頼できる情報だっただからあんたたちはここにああそれと個人的な理由こいつの妹がビッグシェルにいるらしい俺たちは誰の使いでもない俺たちの意志で俺たちの戦いをしている俺は俺は誰のためにも戦っていないこれはミッションだ大丈夫ジャックかろうじてもう私心臓がどうにかなってしまいそう ああ悪気はないんだがええ分かってる私も強くならなくちゃね祈ってくれ俺が無事で帰れるように大丈夫帰れるわ私がついてる心強いよ本当この状況ではねはいさメタルギアはもう起動してしまったまだ間に合う大統領を確保して高度の再確認を防げば核攻撃は阻止できる大統領のもとへ急げシェルツーの中央島だ衛星からの映像ではエャ客の向こうまで行けば中央島へ行けそうよ 今のところ中央島はまだ浮かんでいるようだその手すりを伝っていくしかない途中でパイプに飛び移れ外周客で無事なのは L 客だけみたいさっきの攻撃変ね彼らはもうここは必要ないみたい大佐聞いていたろスネークだったあの男はそうかもしれんかもしれん決して気を許すななぜ彼らとの協力はシミュレーションには入っておらん不確定要素だ何でもシミュレーションなんだな実際に戦って血を流してるんだぞ落ち着いて そうだ冷静になれもし彼らがスネークであったとしても君の任務には何ら変更はない大佐あんたは以前スネークと共に戦ったはず分からないシャドウモセスの真実によると大佐とスネークはそんなゴシップ記事は意味がないいいな の冷静になれおるが的な感情で計画は変更できんいいあんたの命令には従わない2年間この日を待っていたんだ親父が眠る同じ海底に沈めてやる待てあれの軌道が先だオーセロットはどこにこちらにはい 結構信用できない何を言う同志ではないか奴ツは同志ではないわ親父を見殺しにした男オルがその話は後だこれからあれの最終準備に入る分かったわ私もそっちに戻るシェルワンとの上部連絡通路は使えないヘリはカモフは使えないエルキャクから海面のオイルうちの兵士たちにも撤退の連絡を。 まだだ彼らの修行は最後にするまだ侵入者が片付いていないスネークもう一人悪運は強いみたいねそうかあの爆発でも生き延びたのかいい顔を見るが高度の再確認まであと1時間それまで大統領には生きていてもらわねばならん大丈夫中には誰も入れないさあ 高圧電流を起動して分かった高圧電流のスイッチを入れたんだ大統領が中からあの装置を破壊しない限り扉が開くことはない素手 で, では壊せないわ分かった早く戻ってこいそれといいなんだ全てが終わったら私たちは国に帰る そののための資金、半分もらうわもういいだろう約束だからなこれからは自分たちのために生きるこの国に残りたい人がいれば面倒を見てくれるわよねああアンゼルゴルゴコビッチ大佐の部隊は有能だからなもうみんな自由になってもいい頃ロシアの再建はいいのか親父は死んだ世の中も変わった好きなようにしろ 最後にもう一度言うわ私たちを裏切らないこと覚えといて<笑>お互い様だ大統領が軟禁されている部屋に到着したそこは大丈夫か浸水はしていないが扉には近づけない高圧電流が流されているなるほど上は歩くな黒焦げになるぞどうすればいいシャドウ模擦事件を思い出せあの事件の VR 訓練をな 電源パネルを破壊するそうだしかし中には入れそうもない通気ダクトがあるだろうあダクトの穴ならリモコンミサイルを探すんだリモコンミサイルならダクトを通過することができるそれで室内の電源パネルを破壊すればいいんだなそうだただし大統領には当たるなよ大統領にもナノマシンが注入されているんだろう周波数が分かれば呼びかけることもできるが いや、こちらからも何度かコールしているが通じないそこの壁は通信を妨害する素材でできているようだなるほどエイムズが反応を見失ったのはそのためかだがノードに接続すれば彼の位置は確認できるはずだわかったまずはリモコンミサイルを探せ B1 は完全に浸水しているようだ泳いで進むしかないな泳ぎなら大丈夫だパンチボタンを押すと水をかいて前進する連打すれば早く泳ぐことができるぞ泳ぐ方向は左スティックで変えられる上で上下で下左右でそれぞれの方向を向く水中にいる間ライフゲージの下に O2 ゲージが表示される O2 ゲージが1回の息継ぎに相当する O2、ゲージががになるると続いてライフが減るぞ注意するんだリモコンミサイルを手に入れたなシェルツー中央塔の1階に向かえ電源パネルを破壊して大統領と接触するんだ核発射コードの再確認がなされる前にな急げ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 ジョンソンソやはり来たかなぜ俺をその装備はスカルスーツまだ実戦には投入していない最新式のものだ怪我は変わったやつだなこれから殺す相手の体をなぜ気遣う裏切り者を始末しに来たんだろう何を何をするんです 男か、うん、ではお前は一体何者だホックスハウンドホックスハウンドそうかそういうことかなるほど体内通信に切り替えよう聞かれるとまずわ分かりました聞こえますかあああ 大統領テロリストたちは各発射のコード入力を終了したとそうだ私が自分で入力したやはりあなたは奴らと2時間前まではな今はバイタル ID の再確認が終わるまで生かされているだけの身だ裏切られたいや私は継承を望み彼らは破壊を欲したなぜテロ権力に加わるためだあなたが権力でしょう<笑>私は外様だよ 私に実験はないのだ本当の権力は愛国者たちのもとにある愛国者たちこの国の真実だよ知らないのは当然だ彼らの存在を知っているのはコードワードクリアランスを持つ者の中でもごく少数に限られる政治軍事経済この国のあらゆる決定は彼らが下しているむろん大統領の選定も含めて 彼らこそ我が国を真に支配する者たちだそんな<笑>信じられないのも無理はないだが事実なのだ宇宙防衛の重視所得税率の引き下げ NMD の推進私が行ったとされている全ての政策は彼らの指示によるものだった宇宙防衛は議会からそれも愛国者たちの演出だよ議会はただの演芸場だ 民主主義など教科書のページを埋めるためのお題目でしかないそれとも君は民意が社会に反映されるのを見たことでもあるのかいや全ては愛国者たちの利害と思惑に基づいているそれを見栄えのいい建前で取り繕った賞のことを君たちは政治と呼んでいるんだ<笑>そんな目で見るな精神鑑定なら受けているよいやそういう意味では愛国者たち 私にも彼らの正体はわからん。おそらくは財界や政界、軍のトップの連合体。だが、誰が愛国者たちなのかはわからない。すべてはカットアウトを通じて指令される。私が知らされているのは、12人の老人たちによる最高意思決定機関、賢人会議がすべてを決めているということだけだ。あなたやホワイトハウスは彼らのお気に入りのポーン、ただそれだけだ。 彼らに従ったおかげで単なる田舎議員の息子が合衆国大統領になることができたむろんそれなりの代償は払わされたがな代償だがどこまで行ってもポーンはあくまでポーンに過ぎない私にはそれが耐えられなかった自分自身のものを残したかったしかしそれすらも<笑>君にもいずれ分かっ 私の望みは愛国者たちの一員となること彼らの支配構造に加わることだった使い捨てのポーンとしてではなくそれがテロを起こした理由そうだ新型メタルギアもあくまで取引材料として使うつもりだっただったとは私は見くびっていたソリダスは本気で彼らに戦いを挑もうとしている奴は世界を壊すつもりだどういうことです君が信じようと信じまいとは 世界の均衡を保っているのは愛国者たちなのだよこの国に渦巻く利害を調整し結果を分かりやすい物語にして大衆に提供するその機能が停止すればいやその存在が公になっただけでどうなる巨大な政治的真空が生まれるその空位を貪欲な豚どもが見逃すはずがないすぐさま共食いが始まるだろう世界中であらゆる他が外れる紛争内戦恐慌 誰も制御することはできない。彼らは戦ってはいけない相手なのだ。世界を混乱させるのはあなたの本意ではないと。そうだ。私には破滅を望むことができなかった。<笑>だが奴は言ったよ。それが私の限界だとな。ソリダスとは、一体何者なんです私の前任者は、ジョージ・シアズだがそれも単なるワークネームに過ぎ 奴のコードネームはソリダス・スネークソリッド・リキッドに次ぐ三人目のスネーク恐るべき子供たち計画の生き残り固体でも液体でもない金星の取れた傑作だからこそ愛国者たちは奴を選んだのだろう大統領としてのだが四年前奴は独断であの事件を起こし彼らの不評を買った四年前シャドウ模設事件 そうだ当時ダーパの局長ドナルド・アンダーソンをはじめとする一部勢力がメタルギアレックスと新型核弾頭の開発を進めていただがそれは愛国者たちの意に沿わぬものだったのだそこでソリダスは独自の判断で腹心のオセロットを使いリキッドスネークをけしかけあの事件を起こさせた奴ツはレックスと新型核弾頭のデータを手に入れることに成功した しかしそれによってレックスとゲノン兵の存在が明るみに出てしまうという結果も招いてしまったそれが愛国者たちを怒らせたのだそしてソリダスは大統領の座を追われた辞任ではなかったのですか公にはなそしてその公認のポーンに選ばれたのが私というわけだあなたの選挙戦は<笑>面白いシだっただろう 大衆を満足させるためのイベントも多く盛り込んであった民主党も共和党も愛国者たちの意図に沿って踊っただけだ全て彼らの筋書きどう。りしかし予定外の出来事もあったソリダスは辞任を病死するはずだった暗殺かそうだだが奴はオセロットの手を借り地下に潜伏したそして愛国者たちの追撃をかわしながらレッドセルを手なずけゴルコビッチ大佐の部隊を懐柔し時を待った 時、愛国者たちと対等に渡り合う機械新型メタルギアの完成だ愛国者たちが全勢力を傾けている最重要プロジェクトを奪えば彼らの急所を抑えることができるそれが彼らに対抗できる唯一の手段だったあれが手に入り次第奴は戦争を始めるだろうそうなる前に奴を止めねばならんメタルギアを起動してしまったいやまだだ君が見たのはメタルギアで 2年前にオセロットが海兵隊から奪ったものだ新型メタルギアではないでは新型メタルギアとはここだこのビッグシェル全体が新型メタルギアなのだ何だって君が見てきた上部構造は偽装だ海洋除染施設の体裁を整えるためのな本体は規定部から海底に建造されている連絡エレベーターはシェル1中央棟の B2 だ アアセナルギアそれが新型メタルギアのコードネームアーセナルそうだ核弾頭を含む数千以上のミサイル兵器を搭載し量産型メタルギアレイの群れに護衛される鉄壁の要塞量産型ですってもともとメタルギアレイは海兵隊が世界中に拡散したメタルギアの亜ア種に対抗するために計画したものだ だが、愛国者たちはそれをアーセナル護衛用に再設計したのだはいメタルギア兵器をメタルギア護衛用に<笑>皮肉なもんだろう<笑>だがそれだけではないアーセナルギアは戦術ネットを通じて核兵器を含む合衆国4軍の全兵力を掌握することができるまさにこの国の中枢となるべくして作られた存在なのだそんな馬鹿げた兵器を一体兵器 それは違うアーセナルギアは単なる軍事力などではない世界を保全するための手段新しい支配の確立愛国者たちがこの軍の真実であり続けるための要なのだ彼らは今支配を脅かされ焦っている何からですデジタルによる真実の反乱世界の窒息といったところかな それを逆にデジタルによって繋ぎ止めるためのメソッド。それを具現化するためのシステムがアーセナルに搭載されている。それこそがアーセナルの本質なのだ。本質 ?GW。それはそう呼ばれている。愛国者たちの切り札。GW とアーセナルギアの完成は、すなわち愛国者たちによる新しい支配の完成を意味する。それを奪えば、彼らと対等な立場に立てるはずだった。 対等な取引もな取引だがやつはそうソリダスは取引ではなく逃走を望んだやつがやろうとしているウォール街上空への核攻撃も彼らの支配を断ち切り解放を形成するためだやつはそれをアウターヘブンと呼んでいたアウターヘブンもう時間がないアーセナルギア軌道の鍵はブラックケースが兼ねていたが私が入力してしまった時期に GW は外部と接続を開始し アーセナルギアの機関部も指導するそうなる前にやつを止めろそれが君の役割だ役割動き出したあれを止められるのはエマ・エメリッヒしかいない彼女を探せエマ・エメリッヒアーセナルギアのシステムプログラマだこの中央島の B1 で監禁されているはずこの下は浸水しているのではいや彼女はまだ生かされている残っているプログラマは彼女だけだオセロットが言っていた B1 の北西にあるロッカールームだ急げ 通信を解くぞカードを読んだこれで奥まで進めるエマはその先だこれを彼女に渡せ何です GW とアーセナルギアの制御機能を破壊するものだエマを連れてシェルワン中央島 B2 の電算室へ向かい彼女ならそっからこれを機関システムに侵入させることができるコンピューターウイルスそうだ特定の遺伝子を持ったものだけを死に至らしめるウイルス兵器 フォックス大をモデルにしているどうしてあなたがこんなもの愛国者たちが保険用に作っていたものだオセロットも私の体は改めなかった早く行けそれを使う以外にアーセナルを止める方法はないさて君に与えるべき情報は全て話したあと一つなすべきことをなせばそれで私の役割は終わりだ 私を何をするんです時間がないあいたる ID の最終チェックがもうすぐ始まる今のうちだ私が死ねば少なくとも過過去発は不可能になるやめろさあしてそれが君の役割だろう。くんだ 大統領いや今や元大統領なぜだなぜ大統領手元が狂ったとでも言っておこうまた会おう運び屋オーナーこれでいいこれで自由意志が存在しないならば 服従と反逆の間に違いはない私にできるのは自分の役割を終わらせることだけだ自由に楽にさせてくれ何をエマを探せアーセナルを止めろ大統領としての最高の命令だ<笑>頼んだぞ ライザ、大統領が死んだああ残念なことだ俺はこれからどうすれば君の目的は大統領の救出とテロリストの武装解除だっただが今からは大統領の最後の命令を果たすことが君の任務となるライデンアーセナルギアを止めろ このビッグシェル全体がメタルギアだという話を信じろと私のセキュリティークリアランスでは確認することはできなかったが大統領本人の言葉だ間違いないだろう彼自身がテロに加担していたとしただからこそ信憑性が高いとも言えるそれに大統領は君に自分を殺すよう頼みすらした核発射を無効にするために彼が死んだおかげで核兵器の行使権限は副大統領に移ったこれで奴らの核兵器はただの飾りに大佐 俺が大統領を殺すべきだったとでもそうではない彼の言葉は信用していいのではないかと言いたいのだジャック私もそう思う愛国者たちとかいう連中についての話も信じろとそれについては初耳だ調査するライデン時間がないぞエマを探し出すんだ彼女はその中央島の B1 だろうアーセナルが動き出す前に彼女を見つけ出すんだ急いでジャック大統領の死を無駄にする日か 了解・ライデンそっちはどうだスネーク大統領が殺された何だってすまない核発射コードの再確認は済んでいたのかいや最終のバイタル ID チェックの前だったということは奴らは核を撃てなくなったわけだなだがあの男オセロットは明らかにわざと大統領を殺したどういうことだわからない大統領が死ねば核が撃てなくなることは奴らも知っていたはずだ バイタル ID チェックを回避して核を撃つ方法があるあるいは核以上の何かがあるということだろうなアーセナルギアには知っていたのかアーセナルギアのことああなぜ教えてくれなかった聞かれなかったからなビッグシェルが偽装だということもああこのビッグシェルは一応海洋除染施設の体裁を整えてはいるだがエイムズや大統領の言った通りそれは偽装だった海水除染は申し訳程度にしか行われていないし 破壊されても有毒化学物質など発生しないだろういつからそれを確かめるには時間がかかった調べがついたのはお前があの爆弾魔を処理した後くらいだな<笑>アーセナルギアがここで建造されているのは確かだおそらく2年前のあの時から仕組まれていたんだろう全てがな2年前この場所で本当は何があったんだこれが2年前を俺が撮った写真だニュースやウェブサイトで見たよ 有名なな写真だからなスネークあんたがタンカーを沈めたという報道だったそうだ利用されたんだ俺もオタコンも新型メタルギアの写真を公にして政府を威圧する予定だった2年前のハドソン川は俺たちはメタルギアの新型が極秘裏に輸送されるという情報を掴んだ今思えば疑うべきだった 俺はメタルギア開発の証拠をつかむため偽装単ンに潜入しただが同時にゴルルコビッチの率いる部隊が船を襲撃し制圧したその部隊にオルガとオセロットも加わってたんだ奴もだ奴死んだはずの男だ彼らの狙いもメタルギアレイだっただけどオセロットは。 ゴルルコビッチ大佐と海兵隊司令官スコット・ドルフを殺してレイを奪った裏切りやつらがどんな取引をしていたのかは知らんだがあの時オセロットはこう言った返してもらうとなそしてオセロットは海兵隊ごとタンカーを沈めたよく無事だったなオタコンが小型艇を用意してくれていた沈没するタンカーに巻き込まれないようにするのが大変だった 我ながら奇跡に近い全ては僕たちをおびき寄せるための罠だったんだサイファーで撮影されたスネークの写真が大々的に公開されたんだ僕たちは史上最大の環境汚染テロの犯人として指名手配された奴らはメタルギアを破壊して回る俺たちの行動を封じようとしたんだなぜスネークなんだスネークはシャドウムセス事件の後一種のヒーロー像となった 愛国者たちはそれが気に入らなかったに違いないやつらのことは知ってたのかああある程度はねなるほどスネークは彼らが選択した英雄ではないそれでおめを残そうとした愛国者たちに敵対する者への見せしめって意味もあったんだろうやつらの狙いは何だったんだあんたたちを罠にはめるためいやことは簡単じゃない ドルフ司令官が海兵隊で進めていたメタルギアレイ計画は当時から海軍で進められていたアーセナルギア計画に対抗するものだったつまりメタルギアレイ計画自体が愛国者たちにとって邪魔なものだったんだだからやつらは偽装タンカーを襲いレイを奪ったアフターフォローも完璧だったすぐに原油を満載した本物のタンカーをもう一隻持ってきて沈めてみせた ここでアセナルギアを建造するための偽装として俺たちは利用されたまんまとはめられたんだゴルルコビッチ大佐の娘のオルガンべてはオセロットが仕組んだクロマソリダスソリダスがオセロットを使ってレイをいや彼は当時地下に潜っていたでは愛国者たちがじゃあオセロットは なぜソリダスと共にいるんだ何いずれ分かるだろうさだが今はこれ以上考えている時間はなさそうだ核が使えなくともアーセナルには莫大な量のミサイル兵器があるそうだね奴らがそれを手に入れたらライデンエマのところへ急いでくれ待ってくれそのエマ・エメリッヒというのがあんた達が言っていたそう僕の妹だ彼女はここで何を分からない彼女は確かにコンピューターの天才だ でも専門はニューロ AI と複雑性理論を応用した超多変量情報解析で兵器開発じゃないんだ、うん、とにかくアーセナルを止めるには彼女の力を借りるしかないライ彼女を頼む分かった<笑> アイン聞こえる僕だよそっちの状況はどうだい浸水がひどい踏み上げた海水が流れ込んできているそうかやっぱりいいのことだけどどうしても言っておきたいことがある心配するな彼女は助ける彼女水が苦手なんだ水がああ6歳の時に家のプールで溺れたんだ僕の親父と一緒に泳げなかったのかもそうじゃない泳ぎは得意だったよく2人で泳ぎに行ったあの事故が起こるまではね 僕はあの時自分の部屋に行ったいい、e、はずっと僕に助けを呼んでたらしいお兄ちゃんが助けてくれるお兄ちゃんが僕の部屋からはプールがよく見えたんだでも僕は気づかなかった何してたんだその時僕はエマは助かったんだああ幸いね親父は助からなかったけどあんたはそのことで自分を責め家を出たいやそうじゃないが 彼女はそう思っていいるかもしれない僕はイーを裏切ったんだそれがトラウマになって泳げないとあああれから直接は会ってないけど彼女たちがイギリスに帰ってしばらくしてから手紙が来たんだ母親のジュリーからあれ以来イーが泳ぐことがなくなった水着を着ることもなくなったってそのトラウマが生きているとするとまずいな中央島の B1 はほとんど浸水している なんとか彼女を勇気づけてやってくれこっちが勇気づけてほしい状況なんだがカモフの修理にまだ時間がかかる悪いが手が離せないエマのことは頼む水中でのミッションは初めてなんだがなんとかやってみる今のうちにマップを頭に叩き込んでおくことだエマを連れて進むことになる頼むよ中央島は俺の方が詳しい C4 解除で一通り回ったからな何か聞きたいことがあれば無線連絡をくれ分かった やはり生きていたあいにく地獄が満員でな 自然の筋肉は有弁だすべてを前もって物語いつどちらに動くかどこに銃口を向けるかだが貴様の筋肉は変わっているな楽しめそうだ待っていたかいがあった待ち伏せ貴様が邪魔になってきた。 アーセナルを止めさせるわけにはいかない小娘はこの先だもう用はないが貴様をおびき寄せるために生かしておいたイワンの言うこともたまには当たるエマは無事なんだ先ほどまではなだが浸水が激しくなってきたようだ そそろそろ溺れている頃かもしれんぞ大統領を殺して核攻撃を防いだつもりだろうがそうはいかない俺はやってない、うん、アーセナルにはまだ純粋 水, 水爆がある純粋 水, 水爆核爆発ではなくレーザーや磁気を利用した断熱圧縮により重水素を核融合させるクリーンな核兵器 現大統領が始めた極秘プロジェクトだソリダスも知らない実験段階の純粋 水, 水爆は通常の核兵器とは管理方法が違うそれはアーセナル軌道とともに発射可能になる核は撃てるんだよ半年前のあの時俺たちは信じるものを全て失った残ったのは仲間殺し 民間人虐殺の汚名だけ全て奴らの謀略だ世間のクズどもは奴らの用意した嘘に霊従し俺たちには耳を貸そうともしなかった俺たちの望みは奴らの完全な抹殺そして奴らに手なずけられたこの欺慢に満ちた世界の破壊それだけだ狂ってるどうかな俺たちだけがまともなのかもしれんぞ アーセナル軌道最終確認が終了した総員アーセナルに移動しよう聞いた通りだアーセナルは動き出したくそ止める方法はあの小娘に貴様の持っているウイルスを使わせることだけだなぜそれを<笑>残念だがその機会は与えられない貴様はここで死ぬこの下は海水ではない 生物反応層だ吹き込まれ続ける酸素が浮力を奪う一度落ちれば浮き上がることはできないあの世行きださあ来い アーセナルギアの最終チェックが終わったらしい早くエマを助け出せ彼女に大統領からもらったウイルスを入力させるんだ彼女を救出してシェルワン中央島 B2 の電算室へ連れて行けスレイク聞こえたか間に合わなかったアーセナルが動き出すああ聞こえた人質の救出は後回しだ俺はエマを助け出す分かった俺たちは電算室を確保するやはりエマでなければウイルスを侵入させることはできないらしいあんたの相棒でもダメなのかできればやってる ここのセキュリティはよよくできてるよ短時間じゃちょっと手が出せないそういうことだエマを連れてきてくれ分かった安心してくれちゃんと兄弟を対面させてみせるさどうしたいいとは長い間会ってないんだだからすぐ会えるじゃないかいや僕には彼女に会う資格はないんだ事情があるようだが時間がないエマはその部屋の北にあるロッカールームだろうライデン頼むぞわかった 好好好好好好好好好好好好好好好好 俺はライデン。助けに来た助けに嘘今度はどこに連れて行くつもり何を言ってるんだ俺は君を助けに来たんだよしそれじゃあこうしよう君にもナノマシンがどうなんだええこのプロジェクトに関わる者にはゼリそれじゃあ可能だな 聞こえるか体内通信そうだ俺の体内にもナノマシンが注入されているあいつらとは違うそういうことだで私を助けるのが任務俺はアーセナルを止めに来たんだ協力してほしいあれを止められるのは君しかいないと聞いた誰からそんなこと大統領本当に一緒にシェルワンに来てくれ君のお兄さんが待ってるお兄ちゃん とにかくここを出よういつ浸水するかわからない。 じゃないエマ君は泳げたんだどうしてそのこと君のお兄さんに聞いた本当にここにあ君を助けるため嘘よあの男がそんなことをするはずない嘘じゃないシェルワンで君が来るのを待ってる信じられないあの男は私を捨てたの私たち親子をね父が死んだ一番辛い時にあいつは自分だけエマ恨み事は後でいくらでも聞く ここから離れよういや水は嫌い無理よ泳げない泳げない君は泳げるんだいや大丈夫君は泳げるんだ水中が怖くてあのブルーの世界が目を開けてられない吸い込まれそうになるわかった目を閉じて俺に捕まったろ に何かたたれたの体が足が自由に動かないエマ息を止めてるんだそれだけでいいまずはこの先の第二路下室まで行くそこで一休みしよう息を止めてればいいのああそうだどれくらいほんの少しだ本当に嘘じゃない俺が潜ってきたんだやっぱりダメ息が持たないわエマこうしよう 俺の心心臓臓に耳を当てておくんだ心臓鼓動の数を数えるつ二つ他のことは考えるな100まで数えたら目を開けろ向こう側についてる苦しくなったら合図を送れそしたらできる限り急いで向こうまで行くしっかり捕まっておけ 行くぞ目をつむってるだけねさあ深呼吸して123ってなんだコンタクトとかにしないのか目は悪くないからこれ伊達眼鏡なの今どきの女の子らしくないな目が昔好きな人がかけてて 初恋か、何かもっと大切私のお守りそうかさあ行くぞつまん私が大統領はどうしたの 私が大統領はどうしたの本当に君なのか、ええ、ウイルスというよりワームクラスターだけど GW の大脳部分に侵入して神経接続を無意味化する遅刻プログラム GW が何だか知ってるのかええ、だって私が作ったんだもん愛国者たちという連中についても知ってるんでだけど教えてくれないか君の知っていることいいけど でも、言葉にできないああそうだったエヴァいいかいええ大丈夫大統領は GW とアーセナルギアが愛国者たちの切り札だと言ったそうねそう言えるかも一体どういうものなんだ世界規模の情報統制を行うための超大規模情報処理システム情報処理システムええ愛国者たちが支配を継続していくための社会装置なんだそれは 現代ではあらゆるところから情報が生まれて流通する高速通信網の整備とピアツーピア技術の発達でサーバーに集約されていた情報が個人に分散されるようになってその流れはますます加速してるの彼らはそれに強い危機感を持ってるみたい近いうちに支配する側が支配される側に取り込まれてしまうんじゃないかってね<笑>例えばあなたはソリッドスネークの反メタルギア活動を知っているでしょああ少しは。 それが一番の証拠ソリッドスネークの名は愛国者たちにとって最も口外されてはいけないものなのそれは一例に過ぎない政治家の修分企業の不正今までなら愛国者たちの力で隠されていた事実が簡単に暴かれてしまう現行のシステムでは個人から発信される情報を抑えきることはできないのだから新しいシステムでデジタル化された全ての情報統制を行う 高度な情報は段階を経てクリアランスがつけられ一般公開から削除されていくこれが動き出せば数年で様々な情報は歴史から一斉に削除されることになる誰かが気づくはずだいいえ人の記憶容量は極めて小さい人の寿命も短い永遠に残るのはデジタル化されたものだけ劣化しないからバカだ例えばアルファベットは26文字だと思われている でも本来は30文字だったかもしれないその削除された4文字をプログラムで統制しているとしたらありえないいいえそれはすでに行われつつあるじゃあ人の遺伝子数はいくつか知ってる3万から4万個ええ今世紀の初めにそう発表されたでも本当はそれ以前の学説通りの10万個なの残りの6万個が愛国者たちに情報統制されている嘘だ それが嘘だとどうしてあなたにわかるの遺伝子がどんなものかあなたは本当に知っているの研究機関ならもちろん研究論文も全て情報改ざんされているわそしてそのうち自分が間違いであったと錯覚する GW は人の歴史を後世にどう残すかそれを愛国者たちが決めるためのシステムつまり愛国者たちに都合の悪い情報を削除する大掛かりな検閲装置ということかええ。 それを行う中枢システムの物理的実態がアースナルの中にあるの GW 世界に一つしかない980兆ハメットの複雑さを持つ光ニューロ AI それが理由かニューロ AI と複雑性理論の専門家の君がメタルギア開発に関わっていたのはそれだけじゃないけどねえっ<笑>まきっと事情があるんだろうな う, うんわかるよそう では、アーセナルギアは GW を守るために建造されたええ核兵器を含めた最高の武装を持ちサイバーテロ対策も完璧物理的にも論理的にも史上最強の要塞 GW の器だがその AI だけで全てを制御できるとは思えないがええ GW はあくまでもシステムの中枢何を残すか何を削除するかを判断するためのねそれを実行するサブシステムは すでにに社会に埋め込まれているどういうことだ全世紀末にコンピューター業界を襲ったあの大騒ぎを覚えてない Y2K 問題かそうまず政府が中心となって対策プログラムを全世界に提供配布したインターネットを最大限に使ってね合衆国政府はもとより世界各国の国家機関主要施設全てにこの対策が施された 個人端末に関しても対応として配布された OS のアプリケーションに同じプログラムが混入されていたその中に愛国者たちのプログラムが仕込まれていたろうええもちろんそれ以降に作られたものには初めからそのシステムが組み込んであるそんな馬鹿などうしてそう言えるのコンピューターがどうやって動作しているのかあなたは知ってるのこの通信がどういう原理なのかだって本当は分かってないでしょ<笑>誰も知らないけどそのシステムは実在する そしてそれらはもうすぐ一斉に動き出すソリダスが核爆発でマンハッタン全ての電子回路を焼き切ろうとしているのはそのためそうかもねでもシステムはまだ完成しているわけじゃないえ状況を判断するためのファクターが不足してるのその複雑さを GW に学習させるために大規模な実験を近日中に行うって話は聞いていたんだけど突然こんなことが起こってエマこれはテロだ君が悪いんじゃない そう、ねうんとりあえず私が知っているのはこれくらいかなそうかありがとうじゃあ電算室へ急ごうか鳥は無事電算室にいたあのうるさい鳥失礼ねオウムよ私の無二の親友唯一の話し相手あれなら無事だよかった昔炭鉱夫はカナリアを連れてた 有毒ガスなどが発生したら分かるようにねここでもそれをいえ私は話し相手が欲しいからさあそろそろ行こうか今度はさっきよりも長いぞ頑張ってみるそれと目は絶対開けるな何かあるの死体が浮いてるだがその後は暗闇だ何も見えない その頭に刺してる棒はこれ塗り箸髪飾りと髪の目欧州や南米じゃ有名なのに知らないの知らない君は物知りだな可愛いだけじゃなくそう私は可愛いいだけじゃない女よさあ行くぞ